アイクって何月え9月ですやっぱ乙女さまあ。じゃあお化けいると思うわかりません次回第5話「大丈夫だないからあなたに言われても説得力ゼロですなんでお楽しみに